はいおはようございますラスカルでございます本日はですねみんな大好きお肉のチャレンジメニュー会でございます僕が訪れておりますのがステーキロッチさんというもう大食いは御用達のお店でございますねもうみんなね今回のチャレンジメニューやってると思うので知ってるね視聴者様も多いかと思うんですけれども総重量約 4kg のキロの ステーキセットのチャレンジメニューが2月からですね、4月の末までできるということで、本日はですね、こちらステーキロッチさんの市川店さんに訪れております。ここね、ステーキロッチさんといえば、普通のステーキももちろんうまいんだけれども、鶏肉はもちろん鹿肉だったりとか、カンガルー肉なんかもある、いくら食べても太らないね、ステーキを提供されている美味しいお店なんですけれども、そういったロッチさんで提供されている各部位が詰め合わさった、 チャレンジメニューだそうで制限時間が50分で失敗の場合ですと税込みで1 8381円のお支払いともうねなかなか高額チャレンジでございますでこちらのチャレンジメニュー他の方ですと結構ね楽しんでゆったりと食べてるのでせっかく僕もお肉の久々のチャレンジですのでガチで挑みたいと思います なのであまりね普段に比べてもしゃべらずに、まあ、本気でね挑戦していこうと思いますので大食い好きの方はね是非本日の動画見ていってください。 とということで、ただいまですね本日挑ませていただくチャレンジメニューが到着いたしましたが、えー、これだけじゃないらしいですちょっとねこれプレートに乗り切らないらしくて、えー、2発目も来るそうです、うん、なのでこれで約半分でございますねで本日はこれ制限時間が50分ということで、えー、早速ですねチャレンジ開始させていただきたいと思いますじゃあめまい、はい、3目前321 スタートい、ただきますはい、よろしくお願いしま す, よ, しいただきますよいしょ、ちょっともうお肉ワンガン攻めてっちゃおうこれ、まずチキンですねチキンうまっうん ちょっとこれ真ん中がハラミらしいんですけど横隔膜なんでよく焼いてくださいってことなんでちょっと先にこっちのねこ焼きプレートで焼いていきますでリッチステーキってことでうん まあ、うま い, <笑>、うんうまい う ん,、ねはいはい、ん。 ちょっとこっちのプレートはねあのジビエ系が多いのでじっくりこの鉄板で焼いていこうと思いますじゃあちょっとこの1枚目のプレートを優先的に食べていきましょういやでもこれで2万円いかないんだったら高くないか全然むしろ安いなじゃあちょっとね魔法の粉というチキン用のスパイスらしいんでこれちょっと一旦かけていただけますか うま っ, うまっこっちのプレートは残りハラミのみですね よしお肉完食ということでうんうんあったきたらいきますかどれがどれかわからないいいけどまい、あ、った<笑>よしもこれいっていいだろう いただきますうんうまっこの肉でも何の肉か分からん<笑><笑>あこっちもうま ここに来ても全然うまいな 手が止まんねえなでも全体的に赤身がメインだからこんだけ食べてもちゃんとずっとね飽きずに美味しいね重いって感じじゃないわ あ, ありがとうございます一旦乗せてもらってしたらあっこっちに渡せるんだはいチャレンジ中でもさこうやってうわ熱っしっかりとこう新しい鉄板をとかお気遣いいただいて嬉しいね 待、うん、って。ちょっとごめん、まとめて焼くわ。うん。 これし鹿かなせっかくジンギスカンソース頂 い, いてるんでかけていこう<笑>今気づいたけど1個もソース使ってねえやめっちゃあるのに卓上に。<笑> うん、うわっうまいなこれ。うわ 今ね、ちょっと野菜とほとんどお肉完食いたしましたで最後残ってるのはちょっとのお肉とこのねライスなんだけどここまで、ね、全力で頑張ったからちょっとこっからは楽しませて<笑>あこれ結局これうーんうまっガンク うん。そしたら、これ、完全に最後の一口ですね。うん。うん。はい。ごちそうさまでした。 よということで本日のタイム39分28秒ちょっとね1回改めてごありがとうございます とということで本日はですね4月末まで行われているロッチさんのチャレンジメニューに挑戦させていただきましたえ先ほどもねお話しした通りロッチさんでは普通のステーキ屋さんでは取り扱ってないようなジビエだったりとかで赤身なんかをね中心に販売しておりまして PFC バランスとかねそういったダイエットで筋トレとかにもねいいような、ま、ステーキバッジリ品ぞろえがございますぜひね皆様もこちらロッチさんで食べてみてくださいちなみに、えー、久々にですね僕自身 もちろん柔らかいただやっぱりこの量の赤身なので顎がね弱い僕には大打撃でございました<笑><笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので是非そちらも概要欄からチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあね ということで、本日もご視聴ありがとうございました。久々にお肉のチャレンジやったらですね、やっぱりこう自分のね、顎の弱さ、もともとあったんですよ。あの、顎関節症がね、ちょっと昔からあるので、酷使するとマジで口が開かなくなるんですけど、まあ、改めてですね、えー、僕のこの顎の弱さを痛感したチャレンジでございました。えー、今後ですね、ちょっと鍛えていかないと、 いろいろね大きいもの食べるときにねやばいなぁと思ったのでちょっとトレーニング欠かさずにやっていきたいと思いますそしたら本日ですね、えー、前回公開させていただきましたゆりさんの動画からコメント返信をさせていただきたいと思いますこれですねマジでそうだと思います僕自身も博多ラーメンは食べたことあるんだけれどもその他の九州ラーメンってなかなか食べる機会がなかったりとか こっちの方ではですね、その食べられるお店さんも少ないなと思います。で、実際、ゆりさんの食べてみると、確かに、博多ラーメンとはね、全然違う方向性でして、これね、ちょっと驚きましたね。安直ではあったんですけれども、この九州といえばね、豚骨ということで、大体ね、こう、系統が同じなのかなと思いきや、実際ね、食べてみると、本当に違かったので、これ、今まで、 博多ラーメン以外の九州ラーメン食べたことないですよっていうお客様いらっしゃいましたらぜひゆりさんで美味しいこの長崎のねラーメン食べてみてくださいそしたら本日2つ目の質問に参りたいと思います 実はですね先日のゆりさんの動画を公開した直後、えー、お店をねご紹介いただきましたラーメン師匠さんからチキンライスが美味しいんですよと写真がもう送られてきておりましてそれ見た瞬間にね食べたくなりましたまたこの焼き飯とは違ったねこの味のあるちょっとこの赤みがかったねあのケチャップライスというかチキンライスいやうまそうすぎますあれでねちょっと ちゃんぽんとかと一緒に食べたらね美味しそうだなぁと思ったので次回ねお伺いする際にはそのセット食べてみようかなと思いますそれも絶対動画にするということで本日ですね最後の質問に参りたいと思いますすみませんご心配ありがとうございます本当に僕らのやり方仕事っていうのは え普通の方にね、比べると胃腸の負担が何倍もあるので、え常に体のケア、怠ってはいけないとは思うんですけれどもえ、ジムとか行っておりますが、健康診断はですね、えここ最近全然行っておりませんでしたえ。ちょっとね、予約とかはしたんだけれども、コロナとかの関係で予約をキャンセルしたりとか、まあ、なかなか忙しかったのか、病院の予約がね、取れなかったりと、 伺う機会をね、見逃していたんですけれども、えー、今年に関しましてはですね、人間ドックの予約をさせていただきました。これを機にですね、体の隅々まで調べて、え悪いとこないかチェックしつつ、えー、しっかりとね、今後もケアをしていって、長くですね、お店を紹介したいとか、まあ、皆様にね、美味しいと思ってもらえるような、こういった活動をね、続けられるように頑張っていきたいと思います。はい。 ということで本日のコメント返信コーナーはこの辺りで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。